皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月26日。今月の DQ10 ショップ店員は、ウェディ男性のバジールさんでした。忘れずにショップポイントを回収しておきましょう。今月は28日までしかないのでお早めに、というわけではなく、ちゃんと1週間後の3月4日まで受け取れます。でも、お早めに。そういえば、このバジールさんが着ている、VK コートセット。 レンタルで着てみるのをすっかり忘れてしまっていました。気づいたらレンタル期間が終了してしまっていました。完全にやらかしました。来月は忘れないようにしましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。